みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。えー、今回は、読法しちゃう中級編ということで、まあ、簡単に言うとあれです。あの楽譜を見るようになっちゃうぜ、イエーイという感じのコンセプトに基づいて作られております、えー。こちらの動画は2日目、2本目の動画になりますので、いきなりこの動画にたどり着いてしまったよという方は、初日のほうの動画に戻っていただけるとうれしいなと思います。それでは、早速2日目に行ってみましょう。テキストに組み合わせ4章を極めると書いてあるんですけれども、その通りです。 4つの組み合わせ、パターンを覚えていただきます。2日目はそれが目標。えー、でも、すんごい簡単なんですよ、これまた。めっちゃ簡単です。勘のいい人だったらテキストを見ただけで、あそういうことねって全部理解しちゃうくらいに簡単です。でも、テキストを渡しして、さあ、頑張ってください、理解してくださいというのもちょっと酷なので、もちろん説明のほうはさせていただきます。その4つの組み合わせがまさにこれです。1個目の組み合わせ、2個目の組み合わせ、3個目の組み合わせ。 4個目の組み合わせ。まあ、何と言ったらいいか、パターン1、パターン2、パターン3とかでもいいんですけれども、こ、まあ、この組み合わせです。これを声に出して読んでいきます。口を使って、まだ楽器は使わずに声に出して読んでいきます。1つ目の組み合わせはどういうふうに読むかというと、タンタンです。できればテキストに書いてください。それで、二 日, 日目じゃないや。2つ目のパターンはタカタン。3つ目の組み合わせはタンタカ。 4つ目の組み合わせは、タカタカでございます。1つ目は、タンタン。2個目の組み合わせは、タカタン。3個目の組み合わせは、タンタカ。パターン4は、タカタカということです。縦線に対して横線が1本生えている8分音符に関しては、タンと読むということです。縦線に対して横線が1本しか生えていない8分音符は、タンと読む。 とということですで、す。2つ目 の, この組み合わせに出てくるように、縦線に対して2本横線が入っているような、縦線に対して2本旗が入っているような16分音符は大体偶数でくるんですね。2個、4個、6個、8個。8個という組み合わせはあまりないんですけれども、まあ、そんな感じで偶数で大体いきます。なので、2個だったらタカ、4つだったらタ カ, だタカタカ、6個だったらタカタカタカ、16個だったらタカタカタカタカタカタカという感じ。 です。偶数できた分だけタカと読むというふうに覚えておいてください。でその次、これですね。こっちとその順番が変わっただけですよね。タカタンがタンタカになったと、このタカとタンがチェンジしたわけです。もうそれだけです。で、最後、4つ目の組み合わせはタカタカです。全部16音符ということです。これをもうパッと見たときに、すぐに、ね、そのタカタカとかタンタンとかタカタカとか。 って言えるようにしていただければ、もう2日目は OK ということです。すごい簡単じゃないですか。そんな難しくないですよね。もうねちょっと考えちゃっても構わないので、この音符何て読みますかあ、っ、えー、タンタカです。この音符何て読みますか、えー、あとタカタンですね。とかっていうふうに言えれば全然 OK です。ちょっとテキストのほうに戻っていって、えー、もう片っ端から読んでいきましょう。タカタン、タカタン、タカタン、タ ン, タンと。で あ、そうだ、ごめんなさい、えーとですね。旗がついていない音符がありますので、これはターンと呼びましょう。大きめのターンです。これは組み合わせというか単独の音符なので、ちょっとこのパターンの中にはいなかったんですけれども、これはターンとちょっとこう伸ばす感じで、ハッピーターンで、ね、あのチャーン・ポルスって感じで、ね、キック・パンチ・ブロックってや、ね、っていく感じです。ターンです。ターン。 で、メトロノームとかも一切気にしなくていいです。なんとなく普通のリズムで、なんとなくのリズムで読んでいただければ OK です。例えば、最初左上から行くとしたらば、これはタカタン、タカタン、タカタン、タカタン、タカタン、タカタン、タン。次に行って、タンタカ、タンタカ、タンタカ、タン、タンタカ、タンタカ、タンタン。こんな感じ。もう一回行ってみましょうか。まず行きます、最初から。 たかタンタカタンタカタン タ, タンた カ, カタンタカタンタカタンたかタンたカタンタカタンたカタンたかタンタかタンということですうまくできなかった方はちょっと巻き戻しをして一緒に僕と一緒に歌ってみてください2段目の方も行きましょうか2段目の方も一緒にいってみますどうですかどうですか読めそうですか読めそうですかちょっとガーッと見てみてもらっていいですか これどんな、何の音符やったっけこれ、何の音符やったっけと。この4つの組み合わせ、もしくはこの4本音符、これがまあ、ね、もう順番に入れ替わっているだけなんですよ。読めそうですか心の準備はいいですか一緒にやってみましょうか。2段目、読んでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、タンタン、タカタカ、タンタンタ ン, タン、タンタンタカタカ、タンタンタン。 タカタカターンタカタカターンタカタカターンタカタカ タ, ー ン, タ, カ タ, カターンという組み合わせです3段目も見てみましょう3段目ちょっと予習してください3段目いけるかなどういう音符かなわかるかな心の準備はできましたでしょうかやってみましょうワン・ツー・スリー・フォータカタンタカタカタンタンタン タンタカタカタカタカタンタんたカタンタカタカタンタン、タンタンタカタン タ, ン タ, ン タ, ン タ, ンタカタンという音符でした。読みましたでしょうかちょっと難しかったかもしれないですね。いきなりやらせるから<笑>。ちょっと無茶ぶりでした、えー。うまくできなかったという方は、また巻き戻しをして僕と一緒に歌ってみてください。まだまだいけるぜという方は、最後の4段目一緒にいってみましょう。いろんな組み合わせを少し難しい句というか、ちょっといろんなバリエーションで並べてみました。いきます、4段目。 ワン、ツー、スリー、フォー。タンタカ、タンタン、タカタン、タンタカ、タカタカ、タ, タ, タ, タ, タ, タンタン、タンタカ、ターン、タン、タカタカ、ターン、タカタカ、タンタン、タカタカ、タカタン、ターン。というコンプでした。読めましたでしょうか。まあ、これをですね。そうだな、まあ、十分、十五分くらい練習すれば、もうこれ見ながら、何回も、何回も、しゃ、べったりとかすれば、<笑い>絶対に無理になると思うんですよ。 ね、ちょっと今できなかったかもしれないですけれども、ちょっと5分ちょうだいって言って、ね、5分時間もらえれば、全然もっとできるようになる気がしませんか仕組みはわかりますよね。どういうふうにすればいいかは。もう全くわからないことはないと思うんですよ。わかる、わからないじゃなくて、できる、できないの話だから、ね。もう分かったら、あとはできるようになるまで練習すればよいのみ。そして、できる、できないってっても、そんな難しい話じゃないから、絶対できるはずです。そんな感じです。で、まあ、この4つの組み合わせをさらさら読めるようになれば、2日目は OK ということでございます。 で、もしさらに余裕があるよという方はです、ね、このテキストにこの白紙のやつも用意しましたので、えー、この4難度、この音符を丸写ししてみてくださいあの。1本目の動画でも言いましたけれども、読めるようになるためには書けるようになるのが一番手っ取ればいいんですよ。それで、書けるようになるためには、とりあえず模写、真似をするところですよね。えー、普通にこのああいう絵を書き、漢字練習とか、ああいうのと一緒で。 お手本があって、それをこう真似て書くというのが一番手っ取り早い。そうすると、ね、自然とさらさら読むようになってきますので、<笑>余裕があるよという方は、丸写しをしてみてください。そんな感じでございます。で、さらに余裕がある方は、ギターでも弾いてみるといいかもしれません。ちょっとここからは余談です。楽譜を読むというのがコンセプトなので、ここからは余談。うまくできているという方は、ここで動画を止めていただいて構いません。 どんな感じの余談かといいますとです、ねうん、この 1, 本あ1つ目の組み合わせのタンタンはダウンピッキングで弾くといい感じです。で、この2 つ, の2つ目の組み合わせのタカタンはダウンアップ、ダウン。16音符がダウンアップの組み合わせになるということですね。ダウンアップの組み合わせ。偶数で来るから2個あったらダウンアップ、4個あったらダウンアップ、ダウンアップ、6個あったらダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップということでございます。で、この3つ目の組み合わせはダウンとダウンアップ、4つ目の組み合わせはダウンアップ、ダウンアップということでございます。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 よし4段目いきます、4段目<音楽>。こんな感じの組み合わせになるわけでございます。ギターでも弾けるようになると、ピッキングの理解につながりますので、もし余力があればやってみていただければなと思います。<音楽>そんな感じでございましょうか。 2日目以上です。できるところまでやってみてくださいませ。それでは次3日目のほうに進むなり、また翌日にするなりお好きにどうぞ、お好きにどうぞお好きという言い方もちょっとあれか。お好きな皆さんのご自身のペースに合わせて進めてみてください。とりあえず2日目は以上で終わりでございます。それではまた次回。さよなら。<笑>